フランスなんと在住 の, のりです。そしてこちらは息子のケイトそしてパートナーのマチアスそしてねこちらは娘のミキです。今日はですね私が出産を終えて初めて家族みんなで町のマルシェに行く様子を撮影しました。 そしてマルシェでお魚をね買う予定なんですけれども私はね妊娠中は生魚が食べれなかったので、まあ、今日はは、ね、たくさんの生魚を堪能しようということで市場まで魚を探しに行くことにしました い, いよスキップ惜しいもう一回せーのもうすぐできるよ。 Oui, c'est u o i c e s u i c t Oui, e s t Oui, c e s i t o Oui, c Super, ça fait de bien. Et ça veut dire... 戻ってくる Alors, je cherche de s poissons qu'on peut manger en creux,、ouais. mange creux. qu'est-ce que vous p r o p o s e z Le a i s a u m o n ouais et donc ça, ça, ça, ça se m a n g e a en creux taux aussi d a c c et de prendre un filet de ça et saumon et de thon pareil. Thon rouge, magnifique. さあ早速自宅に帰ってきたので調理開始で魚は、ねまあ、切るだけなんですけれどもまずは酢飯を準備しています。 でね、やっぱり市場で買った魚でも、まあ、日本と比べたらねやっぱりどうしてもね質は劣るんですよ鮮度が悪くて臭みが、ね、あったりするのでそれをね解消する意味でも、まあ、私はねよく酢飯にこうやってね生姜を刻んで入れて食べるとね結構美味しくいただけるのでフランスで生の魚を食べるときは、ね、よくこういう風に生姜入りの酢飯をね作ることが多いです。 っくんはこれ食べたい？うん、うん、こ, れ こ, れこれ食べるキくん。キくんツナもいいでしょ？ツナがいい で,、うん、ナいでしょ？ツナ。ツナ食べたいでしょ？ええー。ツナ。ツナ食べる。ママママママらそうしてたか。これママとパパは？こ れ, はこれほらもうこれこっちの味付いてるから。 Super! Itadakimasu. Itadakimasu.、Mmh. Bien, Allez, gâteau! T'as la c h o r q u i ç e t u a c s a c e t q u i ça? s u i c t a d e a c u o i ça? s u C'est quoi a c e t q u e s t q t e s o u o o u a c e e s 私、バスケットボール、ナフォーメーションファン。 Je Si a s pas, si maman, elle ne sait pas moi, je sais encore moi. n s En t、ouais, peut-être ori Non, on n'a En tout cas, ça ne doit pas venir d'Europe, je pense.、Oui. Parce que nous, on ne mange pas trop ça.